あれ、ユルコ先生。そろそろ任務から帰ってくると聞いてな。どうだったんだ。あのさ。でわけでガーラもなんとか元に戻ってさ。本当よかったってばよ。お<笑>、どうしたの。いや、これからはこの葉と砂の関係がより密接になりそうだと思ってな。 そうだなまったくどんどん大きくなっていくなさてとそんじゃイルカ先生俺行くってばよああこれからも頑張れよナルトよし 任務ってない？お前さっき戻ってきたばかりだろう。休息は取らなくていいのか休息ならもう十分取ったってばよ。だから今、元気あり余まってんだ。ああ、なんというやつだ。で、で、なんか任務あるったく、ちょっと待ってろ。自然に調べさせる。 一日だけナルトくんでもできる任務がありますねよしそれは俺がやってやるってばよ<笑>うん なんか知ってる匂いが近づいてくると思ったらやっぱナルトだったかやっぱキバかそれに日向もそんでお前は誰だっけ冗談ならばよした方がいいなぜならそれだけでも相手は傷つくからだああそのめんどくせえ喋り方はシノ なぜしゃべり方で判断するいや、懐かしいなぁ、うん、うん、帰ってきて早々、砂にねお前も大変だな、いろいろとよ。まあ、まあそれはそうとだ。お前がここにいるってことは、俺らの相手を引き受けたのは。 やっぱな<笑>これはちょうどいい機会じゃねえかお前と俺らがどれくらい強くなったかバっちり試せるっておわけだ、うん<笑>俺の強さ見てビビンじゃねえぜキバえっとそのオタをタしてんじゃねえぜひなたちゃんとついてこいよさあ思いっきり行くってばよ おいおいおいい、本当に強くなってんじゃねえかうん正直驚いた<笑>厳しい修行だったからな弱くなってたら大問題だってばよ本来ならば第二回戦と行きたいところだが今回あれそうなの、うん、もともと戦術を見直すための手合わせだからだよそういうことだったのが。 久々にお前とやり合いで楽しかったぜ。お<笑>俺もだ。よし、それでは先ほどの反省点を踏まえて、戦術の練り直しだ。んじゃ、俺が協力できるのはここまでだな。頑張れよ、3人とも。おん、今度飯でも食いながら、ゆっくり話でもしようぜ。 までのばあちゃんに報告しに行くか 全てのカツヤしサラシジャネガー。<笑>しかもはまだ中ュ試験の仕事が終わんねえのかなあ、たくやらなきゃならねえ、雑務が多くてな。なかなか<笑>頑張ってくれってはよ。完全に人事とだよな、お前。 なるとジョージじゃねえかってなわけで俺ってばさっき砂から帰ってきたところでさ大変だったねへへ<笑>相変わらず食ってばかりだなお前昔よりで<笑> 見つかりましたかご丁寧にあれほどの殺気を出して俺たちを挑発してんのかお前何者だ君が渦巻きナなるとくんだね突然で悪いけど君の実力を測らせてもらうよだとおエおえもんえ無用かよ調子ナルトを援護するぞん う, うん Thank、you き出してきてきねえ な, な, なんだってばよ、こいつ。力弱いな、君。誰だってみまた会うことになるよ、ナルト君。 名前はそのときにでも<笑>あいついったい長ジ、やっぱりここだったのねえったくアスマ先生が早く来いって怒ってんよごめんイノなんか変な奴が襲ってきて変な奴変な奴ってあれ ナルトじゃないいや変なやつってナルトのことじゃなくてナルトおひさーもういいやジョ長ジ。この空気がめんどくせえへえそんなことがねあいつ初めて見る顔だった一体何だってばよあっ タクラなんか用でもあるわけあんたにじゃないわよ。ナルトに用事。俺に砂で様から伝言があって、新しい範囲を紹介するから、屋敷まで来いって。は新しい範囲 ど, どういうこと詳しい話は師匠がするって。とにかく屋敷に行くわよ。わ、ま、かったってばよ。ナルト。気をつけとけよ。何か気なくさい感じがするぜ。 第2章二人の再会ほらほらさっさと師匠のとこに向かうわあわかってるって ばあちゃん新しい範囲ってどういうああーっ て, てめえはどうもなんだもうナルトと知り合ってたのかさい？はいなんでてめえがここに嫌がんださっきはごめんよこれから同じ班の仲間になる人の実力を知っておきたかったんだ 同じ班だとその通りだお前たちとサイはこれから同じ班のものとして行動してもらうなそしてこの申請第七班7ははヤマトにまとめてもらうヤマトって僕がヤマトだよろしく頼むよちょちょちょっと待ってくれってばよ 加賀先生はどうしたんだよカカシはさっきの任務での疲労が回復しきっていないしかし今回の任務はその回復を待つほど余裕がなくてなだからこうして僕とサイが新しい敗員として選ばれたわけさそんなさて話を進めるぞ今回お前たちにやってもらう任務は偵察そして捕獲を主とした任務だ捕獲任務ですか 詳しい話はさくらお前から説明しろはい以前暁のサソリと交戦した際に奴のスパイがオロチマルのもとにいることが分かりましたそしてそのスパイとサソリが近日中に草隠れの天地橋で連絡を取り合う手はずになっていますなるほどしかし それが赤月の罠である可能性も考えられますね。確かにな。だが、せっかく手に入れたこの情報をミスミス見逃すわけにもいかん。おろちまる。ひ。さ。佐助の情報が。内葉佐助か。確か3年前まで、かかし藩の一員で。 力を求めオロチュマルに下った少年だったらとにかくだお前たちには今から天地郷に向かいスパイを拘束そしてこの浜で連れ帰ってきてもらう了解しましたサスケへえ俺ってば別に飯なんか食わなくたって平気だい 戦いたい。なると。あ, あ。この任務。絶対失敗できねえってばよ。さて。これよりかかし班は。天地教へと向かう。各自準備が整い次第。木の葉の門に集合だ。 集まったねサイかこいつ誰かに似てると思ってたけどサスケに少し似ているような気がそんなにジロジロ見ないでくださいぶん殴りますよてめえはいちいちムカつく言い方しやがるなこら別に悪気があるわけじゃないよこういうキャラ1を狙っていこうとしているだけだからくにゃくにゃ やっぱてめえはダメだすっげえムカつくってばよ お, おいおい隊長を前にしていきなりそれはないだろうなると犯人は信頼とチームワークが大切だってカかしさんにも教わったはずだこいつはカカシ班の犯人じゃねえからだ俺たちカカシ班のもう一人の犯人はサスケだこんなやつ俺は認めねえ いや僕もそっちの方が気が楽だこの葉を裏切り弱いくせに力ばかり求めてオロチマルのもとへ走ったそんなオロチマルと同じようなゴミ虫野郎と一緒にされたくないからねてめえふ二人ともそこまでだよこれ以上の言 い, い争いはなしだ でもこいつは、ま、ったくそんな調子じゃ今回の任務は成功しないよ確かにこの班は即席の班で互いのことを知り尽くしているわけじゃないでもね任務は必ず成功させなくてはいけないんだ目的は4人とも同じなはずだよはいさあそれじゃ電池教に向けて出発だみんな仲良くね ちょっといいかな目的地に到着する前に一つやっておきたいことがあるんだけどやっておきたいこと前にも言った通り今回の班は結成して間もない上に互いをあまり知らないだからここは実力を確認するために一つ手合わせをやっておこうと思ってね手合わせですかこれから2人1組のバディを組んでもらってチームプレーでの模擬戦を行うチームは ナルトとサイのチームそして僕とサクラのチームの2つよろしくこの手合わせを通して君たちの戦い方を把握させてもらうチームの連携は任務の成否に関わることだから3人とも気を抜かないようにね了解よしそれじゃあ始めるよ ふうしうわーへっどうだ惜しかったね。 ほどねさっきので2人の実力がよく分かったよさえ、お前仲間って言葉知ってっか知ってますがそれが何かでもねえなんでもっと援護しなかったお前の援護があれば援護があれば隊長を倒すことができましたがそれはどうでしょうねあの時の君は明らかに冷静さを書いていた そんな人に肩入れすれば逆に僕にも危険が及ぶんだと個人能力の低さを人のせいにしないでください今回の失敗は君自身が招いた結果です俺はお前なんか仲間として認めねえサスケく君ならどうしましたかね君をかばいながら戦ってくれたでしょうか君からしたらかかし班の仲間ですからね を裏切り君を傷つけた人を仲間と呼ぶのならねその仲間を救うためなら何だってやるさお前とだって組んでやるなるとさ手合わせは終わりだそろそろ先に進もうか そそろそろ天地教会よしここで休憩をとるよそれじゃ自己紹介してもらおうか名前と夢とかまそんなのだ名は内サス助嫌いなものならたくさんあるや なそれから夢なんて言葉で終わらす気はないが野望はある一族の復興とある男を必ず殺すことだ 気になるることががあるんですが何なぜ彼はサスケく君のことをあんなにまでルトはサスケく君のことを兄弟みたいに思ってるからあなたにも大切な人っているでしょだったらその気持ち少しは分からないいやまったくえ僕にも兄と呼べる人がいたけど その人が死んだ時僕は何も感じなかったそれどころか一体どういう顔を作ればよいのかそれすらわからなかった<ス> そ, それじゃまるでそう僕には感情ってものがないんだよサインヤマト隊長救急はもういいだろ そうだね。さあ、あ僕らも行きましょうか。サイ。なんです。私、あんたがサスケくんの悪口を言うたびに殴ってやろうと何度も思った。でもそうしなかったのは、ナルトがサスケくんを救うためなら、サスケくんをバカにするあんたとでも組むって言ったからよ。 あたがどんな奴だろうとサスケくん君を救うためならあんたを傷つけるわけにはいかないからさくらさん君はナルト君にうん優しいっていうのかなこういうのどうしてそんな感情が湧いてくるのか僕にはわかりませんが何やってんだよ早く行こうぜさくらちゃん からが任務本番だ。みんな準備。しよしそれじゃあナルト達は物陰に隠れていてくれまずは僕がサソリに変化して情報を引き出してみる緊急の際は僕が合図を送るからその時は一斉に出てきて援護を頼むわかりました そろそろかお久しぶりですサソリ様こいつは五年ぶりですね薬師兜こいつが暁のスパイだったのか美行は大丈夫ですただあまり時間をかけるわけにはいきませんがでは手短に聞こう オロチマルのアジトの場所と内葉スケの情報をくれアジトはいくつもあって居場所がバレぬよう一定期間ごとに各所を転々と移動しています今はここから北にあるアジトに潜伏していてそこに内葉スケもいますそうかでは次は僕がいただく番ですねすぐに例のものを渡してください 僕もこれれ以上ゆっくりはしていられませんあなたとこうしていることがオロチマルにバレたら僕は消されてしまうわかった限界だなもうここら辺でやるしかないオロチマルその装束懐かしいわねサソリ。 兜をつけてきたのなに少し礼を言おうと思ってねあなたが送り込んでくれたその子すごく重宝したわまずいなこれ以上はうかつな行動はできない僕がオロチマルを引きつけますサソリ様はその援護カブトがオロチマルを引きつけている間に一度距離を取るか ん<笑>バカなバレていたのか最初からバレバレなんだよどういうことだカブトお前は暁のスパイのはず僕がいつまでもあいつのスパイでいるとでもオロチマルの術に落ちたかいや違うな僕はただオロチマル様のお考えに共感しただけさ おののれ意かださてそろそろ後ろにいる小ネズミ3匹ここへ呼んだらどうすべてお見通しってわけかまた君か どか見た顔ねキュービの子もいるみたいだしサスケを返せ返せはないだろうナルト君ずれてるよそれサスケんは望んで我々の元へ来たんだ引きずりすぎだよ男のくせに未練たらしいね。っえサスケんのことが知りたいな 力尽つくで私から聞き出してみなさんできればだけど持ち上がれナルトおっとここから先へは行かせないよカブトあんたオロチマル様はナルト君と遊びたがっている邪魔をしたらすぐに消されるいや ちょっと違うかあの二人の戦いに僕らが入り込む隙なんてないというのが正しい はサスケを返しやがれサスケ これでどう<笑><笑><笑>そのとおり。 私のサスケ君以下ね俺の前で自分のもの見てえにサスケの名を口にすんじゃねえ 伸びはここまで。フフフフフフフフフフフフフフフフ どううやら決着がついたようだねえ早々にオロチマル様と合流しなければ<笑>カブトさくらカブトは後だ今はナルトの元に向かうよどどういうことですどうやら最悪の展開になっているようだそろそろか 溶けかかってるナルトあんた、一体どうしちゃったのよさくら、慌てるなでも、ナルトが大丈夫だこういう時のために、僕がえ僕ならナルトを元通りにできるってことさヤマト隊長がとにかく、ナルトを抑えないと援護を頼む ちょっ待ああ と, と, と<笑>待って待って待待て待って待って待って待て待って待って待っ 抑えることがない動きが止まったよし、今だ、ほかげ式自陣術かくつ、んに なんとかなったか。ナルトは大丈夫なんですかああ。なんとかキュービのチャクラを抑え込むことができたよ。抑え込むって、一体どうやって僕はオロチマルの実験体だった頃があってね、そこで初代様の細胞を埋め込まれたんだ。 ヤマト隊長が初代様の細胞を…初代様は美獣を意のままに操ることができただからその能力を受け継いだ僕は今回のようにナルトの力を鎮めることができるんだよそうだったんですかあのサイのことなんですけどサイのことはもう分かってるえまそのことは後で説明するよ そろそろナルトも目を覚ます頃。うんあ、ナルト、あれ、サクラちゃん。俺ってば、なんで。よかった。 ご無事なようで何よりです<笑>なかなか楽しい遊びだったわこれからどうします一度アジトに戻るわうん私に何かようかしら 君はナルト君と一緒にいた。はじめに言っておきます。僕は敵ではありません。僕はとある方の指示により、あなたと交渉しに来ました。<笑>何を言うかと思えば、その話、何を根拠に信じればいい。それは。 おかげ直轄のア案で、その構成員のリストです。<笑>そんな超機密書類まで持ち出してくるとはね。いい信じてあげましょう。どうも。 交渉したたいとか言ってたわはいここで話もなんだからアジトで聞くことにするわついてきなさい ああ、前々からサイの行動は不審な点が多くてねだから僕の分身体を見張りにつけていたんだがどうやらサイはオロチマルと組彼らのアジトに向けて出発したようだあいつ一体何考えてんだってばよ見張っている限りサイは個人的な理由で動いているようではなかったじゃあなんで これはまだ推測の域を出ないがサイには五代目とは別の主がいて僕らとは別の命を受け行動していたそしてサイの主とオロチマルの目的と利害は一致すると考えればでもオロチマルと組んでまで一体何をしようとしてんだってばよおそらく第二のこの葉崩しそんな何にしてもこのまま。 鞘を放っておくのは危険だ。僕たちもすぐに彼らを追うよ。おしっ マルがいるわかったさ準備はいいかいはいやってやるってばよここがおろちまルのアジトこの先どんな仕掛けがあるかわからない今まで以上に慎重に行くよおし 来ましたかサイテンメなんでこの葉を裏切ったへえよく僕が裏切ったことを知ってましたねそこまで感づいているのなら僕の目的も大体わかっているのではまあね今回の件は君の独断ではない他の主の思惑なんだそしてその主は 第コノハ葉ずしを企らんでいるさすがですねその通りです僕たちは今のコノハを潰しその上で新しいコノハを築くサイあなたはそんなことに手を貸して何とも思わないの別に、ね、だってそれが僕の任務だしねてめえさて話はこれくらいでいいでしょう オロチマルの命により君たちをこの先へ進ませるわけにはいかないこの先にはサスケくんがいるからね<笑>さサスケ s くんが悪いけど君たちにはここで消えてもらうこの先にサスケへ続く道があるさえお前がそれを邪魔するっつうんなら容赦しねえ沈んたら捨てられねえんだこの先にあいつが待ってんなら なるナルトヤマト大和隊長とサクラちゃんは手を出さないでくれここは俺がやる待てこっちは3人いるんだ確実に進むなら協力してヤマト大和隊長ここはナルトにやらせてくださいきっとナルトは戦いを通してサインにいろいろ伝えたいんだと思いますしかしお願いします<笑> そんなに悠長に待ってやれないよ。劣勢だと思ったらすぐに割り込ませてもらう。ああ。肉声？ こんな力が前の手合わせでは君はこれほど言っただろうサスケへの道を邪魔する奴は容赦しないってな俺はつながりを守るためならいくらでもあがいてみせるってばよそんなものが君の力になっているとでも言うのかあとはサスケだ無駄だと思うよ 何僕はここに連れられた時サスケくんに会ったえでも彼は君たちのことは何とも思ってないと言っていた君はサスケくんのことを兄弟のように思っているとらさんから聞いたけどおやおやあっけなく負けたもんだね薬師兜 でも裏切ったわけじゃなさそうだから許してあげるかてめえ何を睨んでんだか僕を睨んだところで何も解決しないようるせえお前たちがサスケに目をつけなきゃあいつがこんなとこに来ることはなかったやれよそれは責任転嫁ってやつだ結局のところ彼はここに来ていたさイタチを倒す力を手に入れるために その身を闇にに染めめるために、ね、僕たちはそのきっかけを与えたにすぎない彼は自分で選んだのさまだそんなことも理解できないのか君は昔から頭が悪いねんだと<笑>サスケを返せ返せはないだろナルト君ずれてるよそれ。 サスケ君は望んで我々の元へ来たんだ引きずりすぎだよ<音声>さてくだらない話はこれくらいにしてそろそろサイを返してもらうとするさせるかよナルトくん、僕とやる気のようだけどけどねさっきの戦闘で消耗した君がこの僕に勝てると思ってるのか <笑>何寝ぼけたこと言ってんのよんあんたの相手はナルトじゃないこの私をらちゃんあんたは許さない<笑>今さら君が出てきたところでどうにもならないよそれは逆だお前こそらと僕を相手にどうにかなると思っているのか山田隊長ここは2人で叩くよら 時間をかけると他の邪魔も入りかねないじゃあ俺もいやナルトはサイを見張っていてくれここはさっき戦ってない僕らの出番だでも大丈夫あんな奴にあんな奴なんかに絶対負けないからあまり女性に手を挙げたくないが聞き分けのない子なら仕方ない少し痛い目を見てもらおうかやってみろ あ行くーいくぞ るあーいったでしょ あんたは絶対に許さないって<笑>まさかここまでやるとはこれ以上俺たちの邪魔すんじゃねえ邪魔ねえ いやいや君を見てると心底哀れに思えるよだとは人は変わるサスケくんはもう昔のサスケくんじゃないんだよ夢や理想だけ追い求めてもどうにもならないことがあるサスケくんには君の声は届かないそして君の元へは戻らない絶対にねふん<笑> 誰が何と言おうとあいつは俺の友達だやっとできたつながりだ俺はそれを守るそれだけだやはり君は頭が悪いつながりそれがそんなものあったってつながりがあれば必ず彼を連れ戻すことができる、うん、そうなんだねナルト君 あ, あサイ君は何を言っているんだナルト君とサクラさんが必死にサスケ君を追うのは理由があるサスケ君とのつながりを切るまいとつなぎ止めておこうと必死になってる僕にはそれがはっきりとは分からないでも僕は二人が手繰り寄せようとしているつながりってのを確かめてみたいサイ だからこれ以上の邪魔はさせない、はあ、結局君もそっち側の人間だったか何かと使えそうだと思ってたけどどうやら思い違いだったようだねまあいいどちらにせよ結果は見えているせいぜいサスケく君に無駄な説得をやってみることだね<笑> 逃げたかナルトさっきのカブトの言葉だけどあいつが何言おうが俺たちにやることは変わらねえサスケを連れ戻す<笑>それにしてもさえお前なぜ僕がこの選択をしたのか本当はよくわからないでも君たちといれば何かがわかるそう<笑>そっか よヤマト大将あとはサスケを連れ戻すだけだってばよああそれじゃ第7班行動再開だわい、はい、この先にサスケくんがいるはずだよこの先によし行くってばよみんな なるとそれにさくらか そ, その声はやっと見つけたってばよサスケサスケくんこんなところにまで一体何のようだお前はお前を連れ戻しに来た<笑>悪いが君に拒否権はない。 無理やりにでも連れ戻させてもらうカカシの姿が見えないと思ったら…そうか…お前がカカシの代わり…に、そして…お前が俺の穴埋めかナルト君たちと君の間にあるつながりそれを確かめさせてもらうよ繋がりか…相変わらず考えがぬるいなお前たちは何？ いくつものつながりは己を惑わせ最も強い願い大切な思いを弱くする俺にあるのは兄への憎しみというつながりだけだお前たちとのつながりは3年前のあの日に断ち切った つながりを断ち切っただとバカなこと言ってんじゃねえってばよ。お前がいくら否定してもな、俺はお前とのつながりを感じてる。ずっと切れずに、3年前から今この時も、俺とお前はつながってんだ。俺たちのつながりはやっとできたお前とのつながりは、そう簡単に断ち切れるもんじゃねえ。そう。 なななら仕方ないな今度こそ完全に断ち切っておくかナルト君ああこうなったら力ずくだってばよ 傷つつける待ここ<笑>、ま、たせて豪華賞 助けやめろ They、uh、live. -huh. Uh -huh. uh -huh. 案外やるなだが遊びはここまでだ。あの余裕…あいつ、本気じゃなかったのか。お前たちはここで消えろその術はやめておきなさ、い、サスケん<笑> なぜ止めるにこの子たちには一人でも多く赤月を始末しておいてもらおうと思ってね。他の赤月に邪魔されると君の復讐もうまくいかなくなるでしょう。情けない理由だな。利用できるものは利用する。それで復讐の可能性が 1% でも上がれば儲けものだろう。 さあそろそろ次のアジトに移動するわよ待てってばよサスケナルト君さっきも言ったけどもう君の声は届かないんだよサスケ なるとくん。では。 君の言うつながりはこの程度のものだったんですか<笑>ナルト君君はさっきサスケ君にこう言ってたよねいくら否定してもつながりを感じてる。 ずっと切れずに繋がってるってそこまで強いつながりがこれでもう切れたって君は思ってるんですかサイそんなことねだったらまだ大丈夫だよねまだサスケくんを連れ戻すことができるそれに今度は僕もいるし2人より3人の方がいいよねサイ ありがとうここからだなそうかサスケはダメだったかで 俺たちは諦めねえ任務は失敗のはずだがこいつらの瞳ときたらどうだうその瞳に力がある限りお前たちは何事にもくじけず挑み続けるのだろうな頼もしいやつらだフん、<笑><笑>いいだろうならば これより先もお前たちは第七班として新たな任務についてもらう次の任務に関しては追って連絡するそれまでは各自待機しておけわかりました期待しているぞワス 先生におごってもらってばっかだなまお前も頑張ってるようだからな俺からの褒美だよおおだったらこのまま頑張り続けたらこれからもずっとおごってもらえるってことおいおい俺の財布も気にしてくれよ<笑>さてとそれじゃあ俺はアカデミーに戻るとするかお前は これから桜ちゃんたちと待ち合わせだってばよ。また任務か。大変だな。頑張れよ。